あ の,、ね、あの私たちがここまで最終コンテストまで残れるとは本当に思ってもいませんでしたでまた今年4月にです、ね、私の思いで立ち上げたチームこれに子どもたちと保護者そして振付師皆さんがです、ね、本当についてきてくれてもう本当に感無量です本当にありがとうございました で精一杯、ね、頑張らさせていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします<笑>それではまいりありがとうございます<笑>参ります。八国メロスですよろしくお願いしますよろしくお願いします<笑>はい<っ>構<笑>え夢に向かって走る無双と書いてメロス さあ、踊り子たちメをスの世に走り出し舞踊れ三島八州武蔵の国東村山八国山に響き渡る鳴この音我ら八国メロス こ走にちす。そいやー Oh, y e a h 有我 ナオルありがとうございましたありがとうございましたホッホッありがとうございまし た, ました八国メロスでし八国メロスさんたちです